平成29年5月31日、阿蘇市役所で、阿蘇市と株式会社熊本銀行及び株式会社福岡フィナンシャルグループとの地方創生及び復興支援に関する包括的連携協定の締結式がありました。この協定は、平成28年熊本地震からの復興や地域経済の活性化を支援することを目的としたもので、 市役所を訪れた熊本銀行の竹下栄取締役頭取と熊本銀行宮地支店の柴田勝志支店長が佐藤義蘇市長と協定書を交わしました。式の後佐藤市長はお力添えをいただくことに感謝申し上げます。これからの復興に勇気が湧いてまいりましたと感謝の言葉を述べました。また熊本銀行竹下頭取からは 私たちのサービスやノウハウを提供し、阿蘇市総合計画にお役に立てればと考えていますと挨拶しました。さらに、阿蘇市において、復興応援、熊本・阿蘇・シニアオープンゴルフトーナメントの開催が告知されました。このゴルフトーナメントの賞金の1割と、期間中に行われるオークションの収益金が阿蘇市に寄付されることも発表されました。 なお、復興支援、熊本、阿蘇シニア、オープンゴルフトーナメントは、阿蘇市乙姫の小杉リゾート、阿蘇ハイランドゴルフコースで、7月29日、30日の開催予定です。